いやー、ついに来ちゃいましたね。新情報発表スペシャルということで、もうこれ有惑編オンリーですからね。いや、これかなり期待なんですけども、まあこちらでね、発表されることちょっと予想しておきますと、まあ PV 第2弾とか、新キービジュアルとか、 まあ、放送日、まあ、そして放送局なんかもね、ワンチャン発表するんじゃないでしょうかね。で、まあ、上限のね、新たな声優さんっていうのは、まだ発表しないんじゃないかなと思ってて、まあ、本当声優さんっていうのは、まあ、無限列車編の時もそうだったんだけど、もう直前まで皆さんに楽しみにしてほしいよっていうことで、まあ、多分、放送日と同時に発表すると思うんですよ。まあ、だから、まあ、ダキとかの声優はまだ発表しないかなと思うんですけど、まあ、かなりね、大きな情報が発表されると思うので、まあ、なんかね、発表され次第、また僕も 動画にしていこうかなと思いますかなり楽しみですねはいどうも皆さんこんにちは n h e ということでお久しぶりですねえ本日はですね遊格編についてね皆さんが知りたい内容っていうのをね全て詰め込んできたのでぜひね 最後までご覧くださいということなんですけども、もうほんと、優編の全てを本当に詰め込んできてます。ということで、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、まずね、放送日をね、予想していきましょうか。放送日なんですけども、まあ、こちらはですね、まあ秋アニメ10月放送開始で、もう 80% 確定なんじゃないかなと思っていまして、まあ理由としましては、まあ10月にね、鬼滅のイベントがたくさん密集してるんだよね。 とということで、まあ、最近日のケップータンとかねそういう大きなねゲームの発売日なんかをね発表していましたけども本当10月に密集してるよねっていうことで、まあ、アニメ放送のタイミングに合わせてるんじゃないかなと僕は思っておりますまあね いいろんんななな面かから鬼滅を盛り上げようととしてんじゃないかなとまあいうことです、ね、まあ、そしてね、夏アニメがもう始まってしまったから、まあ今年はもう秋アニメしかないよねと。まあただ、冬アニメの可能性っていうのは全然あるんですよ。延長して、まあ冬っていう可能性も全然あると思うんですけど、まあでも秋アニメの可能性が僕は高いんじゃないかなと思ってます。まあでね。 この前10月放送開始なんじゃないかなっていうリーク情報が出てたんですけどもまあそれら含めてねやっぱ10月なんじゃないかなと僕は思っておりますでまあ去年ね無限列車編の公開日である10月16日なんかはねちょうど1年でいいんじゃないということでまあその辺で来ると思ってますなんでねまあ10月16日とかだったらね面白いですよねまあ続いてね放送局の予想していこうかなと思うんですけどまあ放送局はですねまあ富士テレビという説がね僕は高い じゃないかなと思っていまして、まあ、土曜プレミアムで鬼滅の刃を放送していたことと、まあ、この前リークされていたこと、まあ、これら2つのことから、まあ、フジテレビの可能性が高いんじゃないかなと思っております。ただ、まあ、確定ではないよねと。まあ、アニメ1期を放送していた東京 MX の可能性もまだ全然ありますよと。まあ、公式的に 発表されたわけではないので、まあ、この辺はまだまだほんと期待できるところではあるんですけどもまあ、可能性としてはこの2曲の可能性が高いですね。まあ、原作改編とかまあ、規制とかしなければ、別に僕はフジテレビでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、やっぱりね。cm の多さとか見てると、僕は東京 mx の方が大好きですね。まあ、尺がちょっと短くなっちゃいそうだしね。さあ、続いて何をやるの？っていうことなんですけどもまあ、こちらはですね。まあ、前回。 動画にもしていたんですけどもまあ、再びちょっと予想していこうかなと思います。まあ、まずですね、アニメ第1期はですね、原作7巻の始めまで進んでいて、まあ、こちら全53話分となっております。で、そちらがですね、アニメで26話分になっていると。それで、間に映画7巻8巻が含まれていて、で、アニメ2期はですね、原作8巻からスタートするんじゃないかなと思っております。で、大体11巻の終わりまでいって、 まあ、全34話分なんじゃないかなと思っております。 まあ、これ以上行っちゃうとね、刀鍛冶の里編始まっちゃうよっていう感じだと思うので、まあ、これぐらいかなと思ってるんですけど、まあ、その割合でね、計算するとですね、まあ、アニメ16話分になるんじゃないかなと思っております。なんでね、まあ、ワンクール16話分になるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっと微妙ですよね、ワンクール16話って。まあ、ただね、遊楽編オンリーだと、原作の尺的に、ほんとアニメ16話分ぐらいしか作れないんですよ。だから、まあ、ニクールやってほしいっていう結構意見がね、 あったんですけども、まあ、もし2クールやるならっていう予想だと2、まあ、クールやるなら分割で、まあ、一旦16話で終わって まあ、その後、まあ、刀舵の里編なんかをやるっていう、まあ、そういう可能性も全然あるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、そしたらね、結構いいんじゃないかなと思ってますね。まあ、ということでね、まあ、この辺は本当に楽しみにしておきましょうと。うん。まあ、遊郭編オンリーだとね、本当になんか微妙な尺になっちゃいますね。さあ、続いて、どこまでやるのっていうことなんですけども、まあ、おそらくですね、まあ、その親方様がこう、うってなっちゃうシーンがあるんですけど、 まあ、そこのシーンまでか、まあ、上限の鬼がバーってこういろんなね、上限の鬼が登場して、まあ、パワハラ会議っていうのを行うんですけど、まあ、そのシーンまでかなっていうふうに思っておりますね。まあ、ここはほんとね、うん、まあ、この辺だよねっていうことなんで、正確なとこまではわかんないですね。まあ、この辺だと思ってます。はい。まあ、遊楽編の切れ目が、まあ、多分この辺なんで、うん、この辺だと思ってますね。はい。さあ、続いて結構重要なね、 声優は誰ということなんですけどもま遊、あ、格編で登場するのは、まあ、確実に登場するっていうのはまあ、上限の6ですよねダキと牛太郎なんでまあ今回はねダキと牛太郎を正確に予想していこうということなんですけどもまだ、あ、キはですねあのルパン三世の峰藤子を演じた沢城美雪さんなんじゃないかなと思っておりますねまあ、これはもう何度も言ってるんでまあ、僕の視聴者なんかはねまあ、本当にああ沢城美雪さんかっていう感じなんですけど うん。まあ、大好きなんで、まあ、沢城みゆきさん来たら本当嬉しいなっていう感じです。はい。えー、まあ、そしてね、牛太郎の声優さんはですね、まあ、おそらく、あの、呪術廻戦の七ナ民ナなんかを演じた津田健治郎か、まあ、ね、吉野博之さんなんじゃないかなと思っておりますね。まあ、個人的には津田健治郎さんを押してるんで、まあ、そっちがいいかなと思ってるんですけど、まあ、この二人ということで、まあ、ここは、まあ、どっちかわかんないよねっていうことですね。まあ、ね、これあくまで予想なんで全部外すっていう可能性も全然あります。はい。 まあそしてねあの上限の鬼のね他の声優さんなんかはね全部こう予想してるんでよかったらね皆さん動画ぜひぜひご覧くださいとさあ続いて歌手まあオープニングエンディングは誰ということなんですけどもまあ一期オープニングエンディング映画の主題歌担当はマリサということでまあこれまでずっと リサがやってきてきいるのでまぁ、ただ、ちょっと冒険してみようよということで、まあ、他の歌手なんかもね、ちょっと予想してみようかなと思います今回は。えー、まず一人目、米津玄師さん。なんでかっていうとですね、まあ、同じジャンプのヒロアカ2期のオープニングを担当していると、あの有名なピースサインですね。 で、その時のニ期ニクールのエンディングはリサだったんだよねっていうことで、このリサとヨネズケンシのコンビっていうのはワンチャンあるんじゃないかなと思っております。でね、まあ、同じジャンプのね、ヒロアカということで、まあ、全然本当ジャンプ繋がりで可能性あると思いますよ、本当に。で、まあ、僕の大好きなヨネズケンシさんなんで、まあ、来たら嬉しいよね、ということで、まあ、オープニングなんかね、ヨネズケンシさんだったら本当嬉しいですね、と。 さあ続いてねもう一組ねちょっと予想していこうかなと思うんですけど和楽器バンドっていうことであの千本桜のね和風バージョンを歌った。 あの方たちですよ。で、これなんでかって言うとですね、まあ、ド派手で和風だよね。まさに遊格編っぽくないと。本当にね、吉原なんちゃらっていう曲があるんですけど、ま、あそちらがね、本当和風でめちゃくちゃ遊格編っぽいんですよ。まあ、だから、和楽器バンドなんかもね、あるんじゃないかなと思っております。まあ、こちらね、視聴者さんの意見でも結構あったので、まあ、紹介してみました。はい。和楽器バンドとかもね、うん、ありそうだなと思いますね。はい。ということで、まあ、オープニング、エンディングとかは結構ね、気になります。 よね、はいまあこの辺は結構楽しみにしておきましょうとさあ続いてですねアニメーション制作はということなんですけどもまあこちらも変わらず U4 テーブルさんということでねまあこの前ねちょっと遊郭編のね新規カットをねちょっと公開しておりましたけどもこんな感じとうんもう安心の安心の安心の神作画ですよね僕は もう本当に本当に u f o テーブル、まあ、バトルシーンを描かせたら u f o テーブルさんが本当にあの日本一なんじゃないかなと思っておりましてや戦闘シーンね 本当に u f o テーブルさんすごいっすよね。まあ、僕は、まあ、戦闘シーンとかで、ほんとすごいなって思うのは、あと他に、ビットスタジオさんとかね、いるんですけど、うん、ま、ほんそこと比較しても、負けずを取らずと、日本一のバトルシーンを描ける会社なんじゃないでしょうか。本当に u f o テーブルさんの作画は、もう毎回毎回感動してますから、本当にむちゃくちゃ楽しみですね。はい。ということで、皆さん今回の動画、いかがだったでしょうか いや、ほんとね、視聴者さんの意見とかを今回参考にして再び作り直してるっていうことなので、もうぜひぜひ皆さんのね、意見なんかもコメント欄によろしくお願いいたします。ということで、えー、この動画が良かったとい う, という方は高評価、まあ、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、なんかね、僕の視聴者ね、結構ね、チャンネル登録してない人多いんですよね。なんでぜひぜひよろしくお願いします。えー、ということで、えー、今度ね、また火曜日に発表あると思うんで、発表あったらまた詳しく動画にしたいと思います。また次回 の動画でお会いしましょう